してください。 進行途中停車駅をご案内いたしますこ の, この列車は大井町町大森鎌田川崎鶴見 新, 新小屋さ 神奈川横浜に停車しちします第4兵走進進行 第3ヘッル進行 第一兵と進行。<音声> どないき シンシンゴー。 q e s o Cinco. Go, go, go. You're nice people. Cool. Daddy, i n here. So, so, Cinco. Cinco. Cinco. Cinco. ピンピ ン, ンポ ライトヘキングのゴール。 ジュナイ。 Гам, гам, гам, гам, гам ご視聴ありがとうん。 チーズ 45。 5。 Heto. Ping, ping, go. よない。 Thank you. チキゴー 進行と。 5。 キンキンゴー Lleonay Cinco, yo no hay, hay cinco. you <laughs> ライオンへジェスシンジンゴ。 5ポイント。 シンクロンコーン。 そうそう。 進行。 ゴー I'm going to o t n e x o e よし、進行。 ジョナイジン。<tries> <Jonah> <tries> <Jonah>. <tries> 東区のな川。 金庫 第一兵ン新シュウ・デー・デン・ヨクハマー・ヨク どうな。 横浜は 浜, 浜 ハイスコアを目指してください。